どうもこんにちは今回はミヤネ屋でも配信していこうと思いますっ て, てか、歌ってみたを配信していくんですけどもまあ母が帰ってくるまでですけどもね配信していこうとあっあっあっあっあっあっあっあっあっあああああああああああああああああああ人あああああああああああああああああああああああ いや、おーってね、おー思いますって、おー思いますって、おー思いますってね。むずいよな、その。すいません、またあったらって、ウーっててでもな、ネガティブ YouTube に上げるっていうか、つゆか、もう、まずね、 YouTube のようなさ、配信は弱い。ゲーム実況とかをさ、どうやって見分ければいいかっていうのもわかんないんだよね。<笑>あのね、あの、最近歌しか歌えない状況下でおりましてね。あの、シワニ猫配信してよとか思う人はね、もし寄ったら場合は、すみません、無理ですってね、今ね。うん、バグっちゃってるんで、ってね。ああ、バグ直んないかなー。 だって何歌おう何歌おう 何, 何, 何, 何, 何歌おう何歌おう何歌おう何歌えばいいのだろうか、うん、何だいあーああああああああああああああああああああああああああああああああああ スタートだよねキングでも歌うか何か歌いたい歌ってほしいものがあったら言ってくださいね気軽にどうぞどうぞそれまではなんか適当に歌っておくか適当に歌って原曲破壊してってね ねえ原曲破壊してしまうのよ俺が歌うとすませんけどバーチャルトゥーライブでも歌おうかおがお CM が CM が一緒なら不可能なんてないあなたのために歌う 今を生きてる大声が届く未来が奥だと言えるようにただ歌おうバーチャルツーライフ が見えなくたって海でも歩き続けた腰だけの足跡を蓋を揺らすちょっと間違えた気持ちなくでがしれた声を一つ一つ積み重ねてく何ストーブと誰かの声が手を握った うから聞こえていた足元はいつのまにかより合うほど近くに恥じられるよリボイと僕の繋ぐこの糸暗の色に書き鳴らしてくより良質が遠くへそれでも漂いてゆこう しようもなく今を生きてるお声が届く未来が僕だと言えるようにただ歌おうバーチャルトゥーライフやっぱこの曲明るいなって思うな洋一<音楽>のような時<音楽><音楽>間の中で、ね よ深い笑い続けた笑顔に投げた声でどれを綴るやめたらなくなる景色を一つ刻みつけてく大丈夫と明日の誰かに言えるように少しずつ気づいてきた嘘の木の滝と なないこの気持ちでさすを話そうロエルにと僕をつなぐ境界色々に響かせてくメルクがそれぞれでもたずんでゆこう しようもなく今を生きてるの声が届く限りは僕だと言えるようにただね顔バーチャルトゥーライーグーグルさん違うよお前に話しはいない歌っているんだよお前とこ会話をしているわけじゃないんだあせて、うん、行こう 夜 の, 寿司の最後まで少しでも疲したくて遠く遠くに叫ぶまでもいつからでも愉いい話で笑うと僕ちょっと近くに行くから 君と僕で作り上げてく今色に輝く世界でいる明日がそれぞれでも輝いていこうどうしようもなく今を生きてる声が届く未来が僕だと言えるようにただ歌おうバーチャルトゥーライブ ララララララララララ さあ、フレアでスコはヘイジでかし顔バクってたりしないの し, なしないなな別にいいんだけどさウィ<音声>ッンントン星のんざめく光であんたとダンスを踊うかあの太陽系の行動に合わせ て, アナわせてアナステップできらめいて星を追う 「せかせをつないでお お, おあなたに届けよ う, ういつも歌詞にない時歌ってるな「お う, おう<笑>ラダルだ二人空でランデル謎を預けてエンヤ眠れない」 夜罪になって混ざるどんな人性もあなたに変わる行動はないわ余の裏歩き あ, あなたにつけた男さえ今は物れない余罪について刺激見える男性も醍く今は興味がないわそれは終わっちゃって ウェちゃって、バーばあなったあの一等星の三ざめく光で朝 と, とダンスを踊ろうか我が太陽系のことに恐れガ感動できらめいて星を、風をつないでを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 あら、ロケのテスコでは、はっハっはあはあ、あいあだって、あいあすあ。か、フラ忘れるだけさえ、今は求めたい、先生も願う、触れた、被害も全員と、今はどうでもいいわ、めぐっっ楽と楽だって、だくだくだって、がめぐって、 一等星の届かぬ光は、あな盾きらめいた。我が太陽系のご作も外れて、それでもいさ手を伸ばして、リクセそうを宿した思い出、あとすべてを求めようか。何個年の広大な旅路で、 ランディを探すかリッドスタイの散ざめく光であととダンスを驚くか輝きだって地下目も展開もギンガでひらめいた聖を 風を繋ないで、おうおう。宇宙体に届け、おうおう。宇宙の果てから、おうおう。あなたの進行形。なややややややややややややややややややや 伝えていくかわかんねーやははお、デイリーありがとうどうぞどうぞ気軽にデイリー投げてくれ ふける回答しもつく雨降れる感情感覚のテレパスも英語の二人はコンタクト心は恋を知れました タ, タ, タイトルアップ墨やぎの制服ジゃんドのディスコミュニケーション断固赤色にキラキラ何かが起こる胸騒ぎエリアン私エリアンあなたの心を惑わせる歌い歌う中の威力で 感じてる気持ちをときめきエリアンアドロエリアン笑う心は逃れられないあなたに未体験あげる世界の果てまでときめきつき 正当を繰り返している傾向とまんどな感動が静かにあなたを蝕んだそんなセンションが全に交わったそな申し証の全身も師匠可能性のサンドラン一りきりようなような出世描くまるでグリモーサンチュア避ける冬気まだあなたは全てを知りたい<笑> エイリアン私エイリアンあなたの心を惑わせる映れに映らない引力に気づいてよ私はエイリアンたのエイリアン暗らば傷は二度と消えない嘘つく薄の隕石も よめくキアぐらには届かないエリアン二人はエリ ア, ンエリ ア, ンエリアン気持ちが抑えられないみたくに攻めたい一い果てまであなたが好き<音楽><音楽> 次あーあもうパ規登録してくいけば「水星もんはったたたたたた ひよやひかりゅう私思うは終わたし思うわに、えー、のまにまにとひこう、えー、そんなストーリーも悪くないのさ夜の街からプレビュー世界まで終わりゅうわでだつける名もん忘れたな あ月の日こ彗星跳ねむあなたとランデブー。恋しているのさ二人。愛してもなるって言うときり。どっか遠くへ行こうか。いらないだばはいらない。それと出会えたあなたと。 しめぐり、繰り返し、エスは腕の集着点さ。<笑>うるさいわい。歌ってんのに突っ込んでくんだよ、グーグルさん。歌<笑>え<笑>なかったよ。というか、グーグル先輩がか勝手に喋ってんだよね。うちのね、グーグルさんね、心を持ってんのか知らんけどね。 あのセットもしないのにね喋るの勝手にあのやべえ歌に戻るか前<笑><笑>線を越えた俺<笑>の船向きはプレイバック全線を繋ないだ俺の船向きはああそ飛行今な動かない信号は回路全世界まで終わりああの海で旅の終わり坂でお別れさ せいせいはねむあなたとランデブー恋しているのさ二人愛してもなむいたげだせなくても遠くへ行こうかせいせいはねむでまでランデブー終えた二人だけは二人愛してもなむダグやユーチューでもいいですよ 開けたらどこへ行こうか遠くへのあなたと押し巡り繰り返し目指すは夢の終着点さあははあははあははあははあははあは ランランラダタンルートゥートルトゥウゥトゥトゥトゥトゥトゥゥトゥハッタントゥー夢んかリクエストないと同じ言葉になっちゃうなウェイ何ということでしょうキレったわもうすぐ母が帰ってきそうな気もするけど最後まで歌うよ歌うよウォンウン 果てしなく続く空その先にあるもの誰も見たことのない世界へと走れ え選ばれ自由者思い描いた理想とおとといこの現実見えぬゴールを目指して今日も意味は生きてゆくあの姿はあの景色は夢のまた夢なのだろうか じゃあたかる壁は高いそれでも先夢はが道をだてしなく続く空その先にあるもの誰も見たことのない世界へと走れ 一度君の人生夢を叶えないか僕ら一人一人が選ばれる自由者レレレ誰だってってってで出てくるか笑われても笑い進むだけ 不思議な檻の中に閉じ込められてはいないかあまり気にしてばかりで自分隠していないかあたりの主人公は他人じゃない自分自身自分の だけに見える理想の場所を探したそう我は遠京度すぎて目には見えないもの逆風くには見られても前へ進むだけ未知なき道を走るたどり着いたのなら すべて解き放って今選ばれし勇者忘れてはいないかあの日見た夢のこと立ち向かえさあ今遅すぎることなどない私なく続く空 その先にあるもの誰も見たことのない世界へと走れ一度きりの人生夢を叶えないか僕ら一人一人が選ばれし勇者 でもいつも誰 も, 誰 も, 誰も 一, 度一度きりの人生僕らが選ばれ自勇者なんてとんだんだんだんだんだんだんだんだ歌っていくぞまあ次フィッシャー塚虹 まあ、歌えるか分かんないけどシルクのとこが難しいなシルクの時にあのラップみたいなやつだな「うんうん」「また時は助け合おうか」「うつってそんな関係じゃなかった」 一枚も違えば、特技も違う。考えなんてあるはずなかった。年化たくさんしてきた。そこが初めだったから。けど、それぞれの違う道に歩き出し、大切さに気づいた。やった時は力になるから。出たら、そばにいたから。あの色 みんなの色それぞれ違くても一つになれるから虹のようにいれない色のをかけてゆこうぜほらでも続く長い綺麗な虹を<笑>やべ、やっぱ 口がまんねんな。で、あ、ま、った時は教え合おうか。いへ支え合う関係になっていた。いない部分、足りないものは、よろしくお願い、補えばいいそう。そうつうこと、できないことも、必ずあるから。けど、それ違う色だとしても、 そ一つになれることができたのさ。一つだけ夢があるのさ。みんなで、約行くストーリー。やだ口まんねのな。いい色。みんなのいい色。それぞれ違くても、一つになれるのさ。虹のように、いるんよ、色の。 はけて行こうぜ。あ、でも続く長い綺麗な虹よ。を。シルクロードまだまだ行くぜ、ここ、カンソーリー。でも、今度は、すみません、ソーリー。まず、まだせ、戻せ、戻せ、ソーシー。あ、言えね。度も度もソーし。ー。赤いラりディング、で、光差し、目を抱えろ、こへの自分を。赤い必ず流すの、レインボー。夏の流れに突き進める、るレッツゴー。 歌えないいい色みんなの色それぞれ違くても大事になれるのさ虹のようにないない色のをはけて行こうぜうでも続く長い綺麗な虹をみんなのい色みんなのい色 それ違うから一つになるよさ虹のように 七, 七色の号をかけて行こうぜ今ままでも続く長い綺麗な虹を見て行こうぜどこまでも輝け今ままでも続く長い綺麗な虹を はいあらららもういなくなっちゃったみたいな視聴者はいないけどね。まあ歌っていくよ。歌っていって、もうあのー、ね、も う, もうカオスでも歌っていくよ、カオスで。<笑>まあ、楽しく歌えばいいから楽しくね。もうその楽しさが伝わればいいんですよ、伝われば。ジョイナ u スいや、音で描くしろ。 歌が下手なのは気にしないであ、歌が下手たたなと思う人もいたけどごめんね、俺歌いたいな。意とはない。いい、描いてみようよ。いい、いい説なのは S7、無気持ちさ。L、歌いないよ。M、o. 大人ぶせ て, ても。 V, v サイン目指して言ってみようよ誰にでも生み出しちゃうそんな日もあるささあの血晴れそんなもんだね Let's on, let's with everybodyJoin us さあチャンネル繋いで Join us 世界と勝負だ明日のスターは君かもしれない Join us さあ踏み出すことか Join us すべてを始まる未来を決めるのはそうさあ自分自身だえー。 いいとしてたらダメダメ追っかけてみようよ言いいわけなんて No, no 必要ない誰にでも栄養補給欠かせないものね屋には水人には夢 Don't let w in everybody ジョイナス s チャンネル繋いでジョイナスが世界と勝負だ明日のスターは君かもしれないジョイナス s 生み出すことかジョイナス s せいぜい始まる未来を決めるのはそうさあ 自分自身だ Yo, yo, <笑><笑>始めましょう皆さんみんなでレズよファンセ、ウメースモーセ皆さんに<笑>イースセ、チャンネル登録いたします Join u さあチャンネル繋いで Join u ほら世界と勝負だ ソースのスターを君かもしれない Join us 空踏み出すことから Join us せすべてを始まる未来を決めるのそうさ自分自身だ Join us ジャイナスフ a ーボーボージャイナスフォーーボー、scammer. ジャイナスフォーボーボー あ、wow. wow. wow. wow. yeah. 楽しいね歌歌っている時だけちょっと楽しく感じてくるよね。 やっぱ楽しい曲の方がいいかもしれんけどまあいいや次何歌おうかな何を歌いましょうかーうーんうー ん, うーんいやメンランクリックでもいいでかメンランクリック何がこの曲何これーえー、なんか面白そうな CM が今夜は前は、まあ、飛ばすけど 全然つっ込めば君のこと全然知らない。うちに心奪われるなんてことあるはずないでしょう。 は無理そうな笑顔だったりそれは日曜日の夕暮れだったりそれはテストばっかの不安だったりそれは君という名のメランコリニスト やた次第で気の付けばっかつでもね、残らないって思い込んでる歌いなよ。らい勇気だってふな<笑>ってふこんでる雑誌だから全然つかめない君のこと全然知らないうちへ心奪われるなんてことあるはずないでしょう 全然気づかない君なんて全然知らない知らないもんだぜじゃないわこの笑顔をまた寝れないでしょこれずっとまたねって言ってたと思ってたずっとまた寝れないでしょって言ってまた寝れないでしょって言ってるんだねって思われて初めて気づいたこの曲この歌詞出して回った展開に全然気づな 全然知らない全然がられるなんだねないと似たも同じ私がいるのかなではいそうで無口なままの可愛くないやつああ あの夢に君が出てきた時から素直じゃないのだって全然掴めない君のこと全然知らない うちに心奪おうとしてたのは私の砲弾ラダララララララララララララララララうララララララララララララのメロンコリーララララララララ じゃあ次これはメイちゃんって人が歌ってるね 君の好きなことじいじっこつえよう六十5回ドキドキさせちゃうぜバカ怖くまだって構わないボーカルメーカーだってね言いよいでよおーおーもしかして片思いじら甘えてくせに 上で転がされて売れる。鳥越して、毎日通ってた。認めが合うたび、髪が爆発。君の好きなとこ、一個伝えよう。365回、ドキドキさせちゃうぜ、バッチョン。 ガラの声を見たり No, no ガラばかり見たり No, no 意味だけを見てるよ褒う よ, が<音 strive><音>よい褒美をちゅういやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいいけどいい 俺だって喋りしたいし、夕方で話せ輝けるな。欲がいない本来もできないくせに。道君の機嫌とって、漫才いっぱい外して。考えなく何段絶対愛を伝えちゃうぜ、ばっちゃん。 耳にしたたりのの、え、no, no、がかりしたりのの、no, no えー、見たけを見てるよ、喜、え、び、ー、は、チュー。エディ遅くなりそうだけど、脱いで帰るからね、追い道せずに愛のすぐま 愛もなし、美容もなし、それでもいいよ、から、一緒に行けね。ねえ、どこに隠れてるのうで出て行っちゃった。海ん、飛び散いてきた。君は怖くまだね。君の好きなとこ、じっ伝えよ 365回ドキドキさせちゃうぜ、バッシー。他の子を見たり、のの、だいたいばかり見たり、のの、みだけを見てるよ、ヘルニコビワーチュー。怖くもだって構わない。これね、女の子とね、恋物語やらないよ。あの、これね、調べてみるといいけどねお、これね、猫と一緒にね、猫の話なのね、猫。怖くも猫なのね。 まあ、かわいいぜ。かわいいね、猫ってね。俺ね、猫大好きなんだよ。ああ、ああ、ああいう風なやついいな。わーでも、帰れない。帰れない。帰れないないないない。ないないないない。ないないない、ね、ない。にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃなにゃんにゃんにゃんにゃにゃにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんいゃん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 うううううだそう記憶は君だけが全て誘え青の削ください一人じゃ生きてけないノウジゾンそんなみんな見ないでさ小麦ざい心入れ替えるよそれだから新婚ようで一ち受け見逃して 近くでないかも。あのアリバイ工作も。日だけは騙せない。お手の字の政治じゃなど。ののう、うさぎでおいさいは。今、僕にどれくらいの罪を問う。青春版の涙を肌に。次から告げられた。僕は昼て。 こんなが最悪の事態ださあ君に振られるくらいまでそう君の手で僕を暗闇に突き落としてよ That is a 証拠だあっは取り付くのはないよねずっと君の監獄に打じ込めてもいいから 威嚇的な問題とハイドタの過ちで今もう戻らない全然の弁護じゃの許されない<笑>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 不や算で犯罪といも僕に同じだけの悲しみを成り立した人にそれと人は愛をさばき合う定めだから未来判決すれば僕にどれくらいの罪を問う 精神経で償う覚悟。今で君だけを守る予定。サイバーゼミは僕に教えてくれた真実。つまりの涙の後で、うわかに微笑んだ怖くもそう。I'm ルティ エペックスだエペックスやってみたいけどね俺自殺志願者になっちゃうんだよな毎回自殺志願者なのよね毎回なんか自殺ばっかりしてんう上下見ない俺が悪いんだけどね下から落ちとんうってね助けられませんっていうフフッアウト夏アウト夏もいい曲だと思うけどな ギリギリまで歌ってようか作曲大森なんとかか漢字読めねー全く読めねー涼しい風吹く青空の匂いどうだと過ごしてみようか 瓶が散りん島割りの黄色私には関係ないと思っていたんだ夏が始まったあいつが来た冬月抜かれるけどもういいんだ 大人かいな行方がどこだ英語じゃない主役は誰だ英語じゃない僕らの番だ夏でこの曲いいねでもねこれ声も歌いだと思ったわね声も歌いっぽくないしな 優しい風吹く、夜焼けのまたね。かっているけど、いつか終わる。冬便が地霊、一からパ飛ばし、課題にも関係あるかもね。 ただちの嘘も逃される愛もいから信じていいんでしょうね何になってもきっとしたは物足せないよ大丈夫だから今はさ青に飛び込んでよ夏が始まった恋に落ちた お待ち疲れただけどどうですかお向きになればなるほど辛い英和、えー、じゃない私の恋だ私の恋だ寂しいなやっぱ寂しいな いつか忘れられてしまうんだろうか。それでもね、繋がり求める。人の素晴らしさを信じてる。運命がき動かされてゆく。赤い人が音を立てる主役はあなただ。 「水が始まったにはどうだ」「素直になれる勇気はあるか」「お前の行方はどこだ」「映画じゃない」「よい年しびた」「恋が始まった水がした」 街は火だなんていい日だ明はまだ終われないこの夏は映画じゃない君らの番だ映画じゃない僕らの青だ映画じゃない僕らの夏だ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 会社がないような俺からさあミュージシャンが嫌いに な, なったのは去年の春先俺がよくないのさってあ語と歌 っ, て歌ったからやめることちょうどいい気がでも会社だってちゃんと歌ってよやめなくそばだけでいけたらえほどよ 確かにそうだな才能なんかなかった最初に教したああふれも才能ならわにがいちゃいちゃだわした歌うないで済む先はどこにいるのさあなたに転がるスイッチはさに僕が最初のでよ ああ、触れて。解決の明るさを知った。そうだ。もう僕には、何が良くないのだ。ここから再来る君には死ぬしがねえ。何でもたぬがみのため。さすが我が見たと触れる様子は、それは、それは、それは、それは、それは、それは、僕は、それは、負けたぞれは、それは、それは、それは、は、 やっぱは初めて歌うから全くだイや、ね、でもこれいい曲だなと思う俺死んじは。たね確かに夢を持たない方がいいって言う夢もあるけど夢を持たないういのもやるよね 俺は楽しく動かすぜ。その人は面白い夢に見たのに、この人は時が許されるのに、人は誰もが見、何もなんてない、ひらてない奴らに、自んが人で微笑されてバカで死ぬせない、僕は座る、それはもうない、現在のとして無理を持さない、生きていたい、なんて言えない。なら生きておう。俺なでも道を間違えたのかな、よよな、に おうてにしてからじゃあみんな風情動作を見て人生どと思えねうねんよかった夕方になったの少年の春先夢を浦の咲ってたわごと歌ってからやめるとちょうどいいのよっ対ちゃんと歌ってよじゃあ言葉だけで生きて いやいやいや確かにそうは思うけどねでも俺も負け犬だよ歌才能なってないさ才能ってこの世に誰も持っているようにないと思いますないのなんかないけどあ、に一つだけでいいかな食育も変えるもん自分次第だってさよかったなそれでいいが やるだけで見余るなさえ分かってや抵ずいはどうにもなるのだしっかりとお外うさそれは立体いいだまあ俺はそう思うけどね俺なんて才能なんてないさ才能ないくせに配信やってんぜ配信もねやりたい人もやってもいいけどやりたい人だからやってるけどね どれだけアンチを受けてもね、どれだけね、言われてもね、俺は楽しくやればそれでいいと思っている。相手が楽しい、もね、あ、あの言って楽しそうやなってね、相手が苦しそうに見えてもね、その人は楽しいといれば、もしかしたら楽しいのかもしれないね、ってね、僕は思うのです。俺は楽しく謳歌するには、ならもう、 強者だけが楽しめる世界っていうのならば強者になればいいんじゃないかってね自信を持ちなあまあ俺の曲でね俺が歌ってる曲で楽しくなれたらいいよと俺は思うぜアアアボイボイイイ元気になって自信を持てればいいと思うよまあ俺も負け犬なんですけども<笑>け欲しい行きたいところ YouTuber 言うとあるけど、大抵の夢は諦めた。っも思って、今最近になってまた YouTube を始めましたよってね、思うんですよ。大になって遅く早くね、<笑>ぶつかって、逃げ込んで僕分、いつしかここに立ってた。誰もが別れる広いロなりたくて、 でも、慣れなくて、ぶってぐらいじゃ、動かないこと、わかっていたのに。僕の少年現実を歌え、あんな風に、空を飛べやしないんだ。プレイドルームへ、逃げるなら、 僕らは手を這ういいとこですねいないが小ざまして動き奇跡が問いかけるんだ夢の夢憧れた 日, 日に 今すぐさせてあげよう、ええぐらいに足のべられたって嬉しくないんだはい僕の少年取材を歌うみたいに貧しくはなれないけどな夜に意味があるなら 僕らは血を這うただ血を這う苦しくてもねその苦しさを楽しく知られてるそして。 人を吸い込んで、僕は遠慮するよ。クラックの、はい、僕の少年。ボンを歌え。はい、肉と髪が信じない立ちで。さぜ違いの物語よ。はい、よなら、はい、僕の少年。 前日を歌え、いくらは泥を這いつくばる者。夜も愛しいから、僕らは血を這う。まだ血を這う。やべ、まだって言ってなかった。ただって言ってくぅ。 レ時から母が帰ってレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレと思います。レレレレレレレレレレレレねレレレレレレレレレ たくさんて、たくさんだ僕らと揺れるような感じ、やりそうた植物を支えた過去に、たくさんと、あんん と, とは全部、そんな、たくさんて、なんて似合う。あくさん、むなしい大人とは、こういうつまりなんだけど、人を孤独を殺すため、よし、子供当然にゅいはけを飲むんだ。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 あはもういっぱい歌えねえ読めねうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんういうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん全んうんうんうん いいほどさら先を何がするんだ。手をゃん さ, が さ, やんさくするからさ。一人はやる。ああ、ジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンやる。ダ<音楽>メ、歌うね。お願い。ああ、頭がおかしくないよ、この、この、この画面。 このラつでもうげんぱい。あ、ストップ夜中もいっぱい。あー、頭、あやってくるよ。この、この、このミュージック、ミュージック画面。夜が右が内を裂け。夜は酒けさながら雲の位つ お前に言うなし、くまクソだらけ。おい、いやもうそんなのー。お前だろ、俺か。ああ、うん、かんったんうたでとかいじらにおうように、おりよりよりより、がねえんだよ。ああになるぜ、もう、喧嘩。ああ、うたえねえやな。ああになるぜ、もう、いっぱい。 いやいやいやもいいっぱい歌えない歌えないものをなぜ 歌, 歌ってるか、まあ、やっぱ挑戦っすよ歌えないものをなぜ歌うか挑戦っすよねやっぱ歌いたいよね歌えないものでも練習して歌いたくないっちゃうよね なわけで、神様になりたかった。あ、神様になりたかったじゃない。神様になりたいだった。もう旬で純 人, 人が、純人を大事にすればいいのに。君の家族の歌を叩き、おいしいを大事にすればいいのに。そんなことを訴えて本心は、欲し買ったのは共感だけお。生まれた上人の内底損ないが、僕だった。苦しい声が歌った。 足から歌った。生きたいから歌った。たばの英ゴの塊だった。な歌で誰かが救えるはずないんだ。だけど僕は君の神様、神様になりたかった。こんな歌で君のじくじく腐った傷跡が埋まるもんか。 君を抱きしめたって叫んだって何も現実なんて変わるもんかがむしゃい叫んだ曲なんて僕がすっきするだけだ欲しかったのは共感だけ君を救いた か, かった僕は無力だ僕は無力だ僕は無力だ僕は無力だ僕は無力だ<笑> ボロボロに落 ち, 落ちて押してサブサブが大になった傷で誰かと喋ってみたかったんだパパみたいな話あなたに救われましたぞ行きたいと思いましたとさっそうかいこうやったのは自分の影だよかったな 自分で素敵な大人になると思っていたっていうか、素敵な大人になって、自分を救いたいって思ってた。時が立ち僕をなすのはボロボロの泥だらけの自分で、駅での密接いっぱい、気吐くように歌う日々だ。何度だって歌った、かさぶたがはげるほど歌ったった。 生身の僕で君の神様になりたかった。こんな歌で君のジュクジュク募った痛みが聞き出せるもんか。君を抱きしめたって叫んだって君の苦しいことは変わらないや。グラグラで叫んだ曲なんてうっの実際好きじゃないや。 欲しかったのは共感だけ誰も救えないや僕は無力だ僕は無力だ僕は無力だ僕は無力だ僕は無力 だ, 無力だ生きた証が欲しいとか誰かに叩いて欲しいとかそんなのはさほど重要じゃないどうせ落ちぶれたい命だ 誰かのうつく歌を歌いたい誰かを守る歌を歌いたい君を救う歌を歌いたい無理だよ無理が僕にせに君のやり方で幸せになれるこんな歌で君のじくじく腐った傷跡が埋まるもんか君を抱きしめたい叫んであげたい君の傷跡も痛みも全 部, 全部 4 0分の強い君はきっと一人で前を向いてくるんだ。それならばいい。だけどもしも君がこぼれ溺れてしまう時は君の痛みを、君の辛さを、君の弱さを、君の心を、僕の無力で悲劇な歌で、汚れた歌で歌わせてくれよ。 僕は無力だ僕は無力だボイドーになれなかった僕は無力だ僕は無力だ無力の歌で君を救いたいけど救いたいけど よしこれ歌をおう。バクア 僕たちは命に嫌われてるああ歌詞あった歌詞あった歌詞あった「命に嫌われている」って唯一いい曲だと俺は好きな曲ですね「死にたい」なんて言うなよ「諦めないで生きろよ」「そんな歌で正しいなんて」 バレてるよな実際自分が死んでもよくて」「まあ死んだら悲しくて」「それが嫌だから」っていう英語なんです」 未来な意見はどうでもよくて誰にも素敵なこともファッションでそれも全部生きようなんて素敵なことでしょう誰にも最近は誰かが死んでそれでも嘆いて誰かが歌ってそれに参加された少年がナイフを持って走った僕らは命に嫌われている時間もエゴも押し付けていつも誰かを殺したい歌を 簡単に電波で流した。僕らは命に嫌われている。うらしく死にたいだとか。軽々しく命を見てる。僕らは命に嫌われている。うれ<音楽><音楽>、えー、でうう、えーん。ううーん。うーん。うーん。うん。 出せず無駄を自覚して寄をするなんて言葉でこのら合わせていいものかいろんな意志ばかり抱え今日も一人ベッドに眠る4年だった僕たちはいつか青年に変わってゆく世界一か枯れ葉のように誰にも知らず尽くしてゆくいつかな長袖を手に入れて一生死なずに生きてゆくいない政府を妄想してる 死んでもどうでもよくて、それでも来にきて欲しくて、本人も抱えて不け覚なんて凍られてしまう。欲しいものは正しく言いなさい。痛くないなら生きていなさい。欲しくなるならそれでもいいならずっと一人で笑いよ。命に嫌われている。不思ももかわからず、生まれた環境ばかり憎んで、 簡単に過去ばかり呪う命に嫌われているあのなばかりが好きすぎて本当の別れなど知らない僕らは命に嫌われている<音楽>服と愛情も友情も友情も 絶対のめの戯れで全部金で買える白物明日死んでしまうかもしれないあぜてんだになるかもしれないもう春も春も秋も夜からどこかで死ぬ夢も明日も何もいらない君が生きていたらそれでいいそうだ本当はそういうことが歌いたい生きらわれている韓国しつか死んでゆく 君だって、僕だって、いつか枯葉のように朽ちてく。それでも必死を必死に生きて、必の中必死に抱えて生きてる。殺してあがいて笑って抱えて生きて、生きて、生きて、生きて、生きて、きろ<笑>長いね。伸ばす。伸ばすことを忘れていたい 頑張ってでも露のデモニッシュってやつをやっていこう大なちょうだいなか、ま、んだごめんねおはのガンゼを隠せなさい世界夜の満ちたそれよの愛をべてをちょうだいなちょうだいなだよしのダンスは全部で盛りたいよなんて思ってもきてくれ絶対なんて奪うことですかちょうだいな 正体などからさあ、悪魔と契約や。あれも昔に奪い取りましょう。全部、全部、え、釣い付けて。あなたの不幸に、うざないますね。手、まあ、を消、ね、す。全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全を全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、 ああ止めたかあか。大な、ちょうだいな、どうせば、世界中必要な人生、惜しい人生、幸せな人生を意味したてて、滑りの全てをちょうだいな、ちょうだいな、だから、ら全然、それが壊れて、狭いようなんて、あいつも聞かないで、それでなんて、うん、ばことですか、ちょうだいな、ちょうだいな、だ、 悪魔と契約だ。全部全部全部全部全部全部い、全部知り合い、全部知り合い、全す知り合い、全部もり合い、全しょ、り合い、全部知り合い、全部知い、全部やい、い、てい、て知て 悪魔とは一体だ。を揚げしまえ。全部、全部。枕のせいだろう。そ, うそこに、え、じないますね。汗を飲んたて、ぼせろせろせろせろせろせろ。めくめくめく。ああ、よじあ、かわになりたかったよ。も う, もう恐れないよね。ふいしの先は。 よくなんだね、大将の葬儀は<笑>終わってたしてふん。え<笑><笑> ー, くがー、6なんだ、何か6が知いたいのかねにゃにゃにゃにゃにゃにゃ。 最後に何歌って終わるかなちょうど8時になりそうだし8時になったら終わるかパンパンパンパンダーリンダーリンってやつ歌ってみるかダーリンダンスダーリンダンスってやつ歌ってみましょうと早く来たんだよなこれなしかも読めない字が何個かあるし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 ありがとうござあ、ま た, した た っ, っ, っ た, っいい、ま、っっったーダーリンダーダリダダゲダーってアマチうアブルんニャンヤマチュアブチュアシュートダイヤオサイチャイヤオサイチャイイオセセンダーいダーテうンうャイヤオチュアダーダイ何もない私何もないね俺い走ったない私は走ったないねない分からないわかる分からないあいつたちは全部走りたい あらたっだりだりだりんだりんあれむつわでもさえだりんだいだ だ, だだだだだんざりんりあかねまれておたたたりあれおどれうてべんけべあれおどれあらたらルパパあれおどれあらえうたえあどれおどれうたたとルパパあれがきなんだよきだきな あとととたたた全部隠したたりたりたりたりたりたりありたりたりたりたいとりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたり はい、な丈ちゃん、ちょ丈夫。タッダッターリンチュッタッタッーリンね、うい、え、全然歌えないじゃないか。ふーふー、歌えないよー。ちっさあ、さあ、さあ、さあ、これでおしまいかな。 ああ最後にいい曲歌って終わりたかったね手なわけで最後に「神のまにまに」を歌って終わりましょうよっ 思い通りにいかないことだけどうしようもなく自己嫌悪ローズの痛みや悲しみから逃げ込める場所を探してる岩の隙間に引っこもって夢太陽無視して眠ろう動いてきたことの意味なんていやないわかんないよ でも「そんなふうに思えるってこと」「それは君ももっともっと素敵になれる鹿があるって教えてるんだよ」 大阪のまいまに、汚染のままに、だって地球を愛してる。どれや、歌えや、どんちゃん、騒ぎ、もや、そんなのもいいね。大阪も南も、南も、左も、だかこの地球を愛してる。どろんこだけど、歩いて行こう。ただ、先は長いで、やべえ。 間違えた私人でいたいだけだよだ誰もがそう願っているけど心の痛みに醜に苦しめられる毎日さ生まれてきたことひときといえば聞こえはいいけどきっと偶然に過ぎなくてやっぱり意味なんてないさ もう誰もいれば君に意地悪をするやつからいざそれは君がとっても素敵な人だって教えてるんだよ大阪神の毎毎大勢うま毎誰だって地球を愛してる 踊れ笑って君も笑えば許せないことなんてないよ大阪市の女も恋しかるべきそんな風に夢気は待ってるドロンだけど歩いて行けよただま先は長いぜ 大事なものなんてあがいくだらないことの中にあるよっかそうに裸をどいて笑い<笑><笑><笑><笑><笑><笑> 大阪のまにまに、どうせのままに、ただ自分を愛せるよ。髪を見てごらんよ。もうわかるでしょなを照らす光さ。大阪のまにまに、大変なありがと。やっぱり地球を愛してる。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 ね、皆さんもこの曲聴いてね、嬉しい、面白いと思う、ね、思ってくれるとありがたいです。では、またの配信になりましょう。あの、爆音、ね、動員が解決できたらゲーム配信できそうだけど、ゲーム配信できそうにないな。ってことで、今後ね、多分配信するとしたら、まあ、モエモモランがあったエモモランか。 こうやって歌をね楽にもうた ま, まに楽しくミリミリもう下手とかそういうの関係ないしにねもうただ俺が歌いたいだけだからって言ってもうその決まり配信してるのとあなたは配信していこうと思いますでは今日も楽しく楽しいと思えた人はそれで楽しいと思えた方はねフォローお願いしますってフォローっていうかもう、まあ、もまあ楽しいと思えたらそれで OK 俺的には結構、配信として、配信者としてねいや、いい配信ができたと思います。思うので。まあ、はい。では、また、あの配信で会いましょう。バイバーイ。あ、アイコンが女だからって、あの、中身男女だと思わないでね。ここれ男、あの、ただ単に、ごめんね。前にね、一回言ってた人がいたんだな。あの、入ってきて、え 俺の声聞いてねえ男ったぶんその人たぶんあのえーあのー、エももが 男, お男や…女か<笑>女性だからねこのアバターがだから男女なのかなと思って入ってきたんだろうけどすまないね俺アイコンちょっとねこれ男にするべきなんか知らんけども女の人を作ってるけどあのー、そういうのないからね ちょっと声作ったりもしないしもう普通に歌ってるから「未来葵は男の人」って思ってください。バイバイ。<笑>じゃあねー。今日もいい配信ができてよかったわ。本当にいい配信なのか分かんないから後で確かめるぞ。